皆さんどうも、ひかりです今神社に来てる参りしておみくじ買った時点であの警報が鳴ったんですよ、えー、今日は大阪府でなんかドリルやってるのよ地震とんや、えー、ったっけ津波でもう無視する無視する神社来た これなんかようわからんけどあっちはね神社やねんけどなんかこういうところもあるんやなぁとすごい癒されるあ気持ちいい最近結構疲れてるからな どうしようあ。でもなんか虫に噛まれてる気がする。あとなんかは鳥がおるあ。ハト、ハトやだ。ハトやだ。ああでもこういうところって面白いな。だからハトがいや、ハが。 あとがやだまあ<笑>それぐらいかなどこにお話しすることはないんですけどもうんだからこの場所を移りたいだけ移り移したいあの他動詞やからなちゃううん他動詞自動詞と他動詞 があるのね、日本語で自動詞は自然に行うこと。えっ、ー、と、例えば、えー、っと、えー、何がいいかな。え動く私がし自然っていうか、自然に動きます。でも 私はあの、こいつをね動かすであの、説明下手やねんけど先生じゃないから<笑>あの、まあ自動詞と他動詞があるというあの学生の頃を思い出したわけあれも自動詞と他動詞、勉強したんがもう4年前でしょう。 4年以上前4年以上もないうん4年ぐらい前時間経つな時間がな早いなだってもう昨日久しぶりライブ行ってさ震災橋 で, で久しぶりに友達も会ってなでそのこうライブハウスの友達 みんなね出会ってもう6年になってるでもうそん時19歳あったからみんな今でもいまだに19歳と思われるよ<笑>もう誰も年取ってへんなって感じ、うん、はあよし帰ろう帰って朝ごはん食べて ジム行こうジム走ろうさっき室内走ってる、うん、外走るのもしんどい今夏日は去年はまあまあ涼 し, 涼しかったけど今年はやっぱ無理でしたもしかしたら私の話誰かが聞こえてる神様がね<笑>神様っていうか神お つだけの神様が。ないことです。いろんな紙おみくじ。いろんな紙がおるからえー、なえな、ー。とりあえず。あみこさんかっこいい。私みこさんになりたいな。でもなれへん。多分よし。じゃあ帰ろう。ほなまたねー。